こんにちはオランジョリーの美香です今日は小学生も一人で作れるマドレーヌを作っていきますぜひ最後まで見てください今回は100円ショップにも売っているプチケーキカップ型を使っていきます型はバラバラにして並べておきましょう下準備をしていきます卵2個を割り入れてよくほぐしておきましょう 次にバター 100g を湯煎にかけて溶かしていきます50度ぐらいにしていきましょうラップをしてレンチにかけてもらっても大丈夫ですただ破裂しないように気をつけてください薄力粉 100g です私はドルチェを使っていますベーキングパウダー小さじ1 4分の1まずすり切りで測って半分戻します残った半分をさらに半分にして小さじ1 4分の1軽量したことになります 大きめのボウルにグラニューと1 0 0ムを入れますさらに先ほど計量しました薄力粉とベーキングパウダーを混ぜながらふるっていきましょうホイッパーでしっかり混ぜ合わせます先ほどよく溶いておいた卵を加えていきます まず三分の一加えて、ゆっくり混ぜ合わせていきます。残りの半分を加えていきます。これで全部入りました。 混ぜすぎるとグルテンが出てしまいますので、粉気がなくなればストップです。溶かしバターを入れていきます。三四回に分けて入れていきましょう。 全部入れちゃいましたちょっと混ぜにくいです。4回に分ければよかったですね最初少なめで徐々に入れる量を増やしてあげると混ぜやすいです混ざりにくいですね はい、混ざりましたゴムベラで一度底の方からよく混ぜ合わせていきます絞り袋に入れていきます一人で入れる時にはコップに絞り袋をかけてあげてそこに生地を流し入れていきます絞り袋がない時にはビニール袋に入れていくといいですちょっと厚めのビニール袋を使ってくださいねはい 出していきます上の方をねじって絞っていきますが小学生の場合はねやりにくいので上の方を輪ゴムで留めてあげると扱いやすいです。 ポリ袋の先を切っていきます。型に入れていきましょう。このくらいでいいかなと思ったときに、つまんで流れるのを止めます。 はい焼き上がりました。 どんんなな感感じじににでできてていい、いるか楽しみですす。ね。はい、こんな感じに出来上がっています今回は小学生でも作れるようにということで溶かしバターで作っていますがこれを焦がしバターに変えてもらうともっと美味しくなりますので是非チャレンジしてみてくださいもし面白かったなと思う方はチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。